話題になったコイルトレイン、まあ、どっちかというと世界一簡単な構造の電車っていう名前が一番流行ったかもしれないですけど、まあ、その教材を紹介したいと思います、はい、じゃまずは、えー、早速ね走らせていこうと思います、はい、じゃまずこのコイルの中に電池を入れるとあれ逆かあ痛いたいたいた お, おすごい<笑> あの全然このように、うん、あの別にじ磁石っていうかモーターとかじゃなく、うん、勝手にね、うん、自立して走るっていうのが、うん、理想ですね、はいはいはい、じゃあそこにあの一回止めてじゃあ何を走らせてるのか見せ て, てはい、はいうん、今走ってたのはですねのこのトレーンは何なのええー、まあ本体は電池ですね、うん、単四電池乾電池ね乾電池ですねで まあ、左右にはネオジム磁石が3 つ, ずつつつずいてますね、うん、これがあの走ってた本体になります、うん、で、まあ、磁石なので別にあのテープとかでねこうやってつけてるわけじゃなく、うん、そのままくっつけるわけですそのままくっつけます、うん、なるほどでまああの今この外側ですね外側の面をこっちに近づけるとこうやって反発するんですね、うん、じゃ外向きに同じ曲をつけるっていうのがはい大事なポイントです でその茶色い線なんだけど、はい、こはあこれですね。銅線？これは銅線です。ダ、う、イ、ん、ナメル線ではないですね、はい。その被膜がないものを使ってます。うんまあ、これ元は、あの電気が通るように、うん、あの被膜がないやつを採用してますね、うんうん。なるほど。ここが接触して、うん、あの電気が流れないと動かないんで、うんうん、被膜があるとよくね。ネオジム磁石自体が表面電気流れるんだよね。はい。あの普通の磁石だとちょっとできないけどですね。うん じゃあ磁石と電池 と, 導 線, あとは 導, 線導線ってことだから、はい、例の電磁力が関係するわけだね。そうですね。うん。こうじゃあえっと、はい、今え今左に半時間 回, 回った？あそうですね。うん、そっち回りに回ったんで。うん、今度逆にできる？あできます。うん、まああの電池の向きを変えるか磁石の極を逆にするかっていうだけなんですけど、うんうん、と秘密の工夫を。うん。はい。 じゃあこっちまりですね、になると思うんでやってみようと思いますしょじゃあいきますよせーのあ、落としちゃった、こっちかせーの、はいはい、逆回りです早い早い早いですねこれ結構電池消耗が激しいです、はい、かなり激しいです動線だからほとんどあれか抵抗がな い, がな い, がないはい。のであの 一気に消耗されちゃううっていうのは、うんね、でも走らせてると今ちょっと見えにくいんですけど、うん、さっきの多分こっち周りの時はよく見えたんですけどあの電池が回転しながら進んでるっていうのもちょっとねまあ原理をちょっと落ち着いて考えてみようということで。うん まあ、まずは普通にはじらせるんですが、まあこういう風に進むんです、ね。そんなところにそのコイルがつくで、磁界とかね、ギレージの法則とかって説明してやるんだけど、はい、ちょっとなんかね説明違和感感じたので、もう少しこうミクロ的っていうかさ、考えてみるとどんな。じゃあ仕組みを解説していきます、うん。ええー、まずはまあトレインがこうあって、うん、えー、ネオネオジム磁石がまずこのマイタイプ導線、まあコイル、うん。 に、触れることによって、まず通電します。ででネオジそのものが電気を通すんだよね。表面ね た, ただ、まあ、うん、あの電池は、周りがコーティングされてて、電気を通さない。うん、で、その電、あの磁石と導線がくっついて、電気が流れるってことだよ、ね。あ、そうですね。ここそのコイルに電気の電流が流れると、うんはい。流れると、今今回の場合は、うん、電流がこういうふうに流れていくので。うんうん 右ネジの法則で言うとああのコイルが作る磁界ってやつねはい、うんまあ、右ネジの法則で言うと電流がこの向きに奥側ですね、うん、こうまだ流れてるので親指の方向が N 極になるっていう話です、うん、なので、えー、コイルの作る磁界のこっちは N 極こっちは S 極ということになる、うん、で磁石のくっつき方は、はい、あこうですねここはあの親指の方向は N はいだから、うん、SN の くっついてるでしょだから N 極が反発するということなのでここは反発、ね、でこっちは、まあ、同じ、えー、っと外側が N 極なんですけど、うん、次回がつくの S なんでここは引き合うと、うんうん、反発する推進力と引き合う推進力の2つが合わさって、うんえー、推進力を生み出している<笑>という、うんはい、話になるんですがで問題はそれがなんで持続するかって話だよね、うん なんか電気を流せばできそうなんじゃないかと、うん、このコイルでもう一回それでえー、っと、うん、じゃあそのさっきの説明の通りにいけば、うん、このコイルに、えー、電流を流して磁界を生ませれば、えーうん、ちょっとトレインが動くんじゃないかということで、うん、今回は電池をこの外部電源で補うので、うん、その代わりに、えー、間に挟むのはこれです。 鉛筆をはぞみます、うん、電池じゃなくてねはいででで電池の電流の影響を排除してこの木製の鉛筆を使えばいいと思いま す, いますじゃあ同じように両端に磁石を貼り付ければいいわけね、えー、で貼り付けるのは一応あの両面テープで貼り付けます、はいはい、まあ個数は変えずに3つずつで、うんえーうんまあ、こんな感じでじゃあこれで、えー、中に仕込んでじゃもうこれ中に仕込んでそうそうそうや でで外側からあの電流の長さが動くんじゃない か, っていうかどうかって、ねま、じゃあやってみてプラス極つないでじゃあマつなぎます、うん、せーのはいつなぎましたまっ、あ、たく動いてない動かないねということは、まあ、さっき単純にコイル二次回を生じるだけでは作るだけでは推進力になるねいこと で, ねですねじゃあ何がどうすればいいか ここで考えられることとしてはもっと狭めてこ こ, このトレインの周りにの近くに電流を流してみればそこでできる磁界 こ, この付近でできる磁界、うん、もう一回仕込みますここまで一緒なんですけどさっきは両端につないだんですけどこの鉛筆のそこにここ付近だけで電池が入った時は動いたわけだからね、はい さっきと同じ状況 で, で そ, こそこの局所的にっていうかそこのエリアだけに電気を流したらどうなるかっていうことはね、はいうん、はやってみます、うん、あやっぱり動くとこう、ねはいうこ、はい、ということは、はい、今次界が意図的にこう動いてったってことだよね今手でもこうやって動かしたんですけど、うんうん、次界がやっぱ移動 し,、うん、してこれも移動するっていうのが、うん、なるほど次界の じ 次, 次回の移動に伴ってその次回を変化させることでそれが推進力が維持されるということですね、うん。だからその固定、ね、し, しっぱなしはダメだ、ね。ダメってことですね。連続的に次回も移動しなきゃ進まないってことですね。うん、こういうふうにということ で, とことでじゃあやっぱり乾電池でそこで完結してなきゃいけねえってことです。そうですね。乾電池は今の感じと同じようにこうですか？ね、うん。うん それと全体で一緒に動くってことがこのコイルとレンの推進力を、うん、連続的な推進力につながってるってことねだね。なるほど。まあ、最近一般で言われてる、うん、このコイルに電流を流して磁界が生まれたからでは不十分、うん、それは で, できと い,、ねねはいうん、いうのが変化っていうのに、そうですね、こうやって今なるほど、ね、電流もこうやって磁界と一緒に変化してるわけですけど。うん、なん か,、うんなんかうん、説明しっきりした。と、うん、かね。なるほどか